平成31年1月29日、阿蘇市内の巻のアート地で、地域づくりに興味がある人たちが集い、一つのテーマについて気軽に語り合うという、阿蘇の地域づくりカフェが行われました。まず、阿蘇地域づくり協議会の志賀昭夫会長が挨拶した後、阿蘇市でとれたイチゴとキウイを使って、ショコラショートケーキをおよそ1時間かけて作りました。 阿蘇の地域づくりカフェは地域づくりに興味のある人たちが集い一つのテーマについてお茶を飲みながらリラックスした雰囲気の中で自由におしゃべりしようと10年ほど前から開かれているものでこの日は40人近くの女性たちが集まりましたケーキづくりの後は阿蘇市観光課の石松明信課長補佐がジオパークってなーにと題して 阿蘇ジオパークについて話しましまたこの中で、阿蘇ジオパークには33カ所のジオサイトがあり、阿蘇ジオパーク最大の見どころである阿蘇カルデラの成り立ちなどについて紹介しました。そして参加者たちは、阿蘇ジオパークについて語り合い、阿蘇の景色、景観は雄大で大好き、池山水源の水は豊富。 オムライスがおいしかったなどとメモをしながら語り合っていました。